皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月27日、期限切れになりそうなアンドレアルカードがあったので、ノラで持ち寄りに行く前に予習することにしました。サポさんで倒すなら、旅芸人4人だという情報が流れていたので、まずはそれを試しました。結論から言うと、これで倒せる人もいるのでしょうが、私の戦い方と相性が悪い気がしました。 攻撃力が足りていない気がするのでどんどんジリ貧になってしまいます倒すのに時間がかかりそうな雰囲気もあったので別の構成を試すことにしましたというわけで自分は天地雷鳴師でサポート仲間に魔剣士1人と旅芸人2人の構成にしました 回復はカカロンと旅芸人に任せて、魔剣士と天地雷鳴士が攻撃に専念するスタイルです。サポート仲間の魔剣士が、私の期待と少し違う戦い方だったので、アンドレアルに何度も仲間呼びされました。それでも、全体的には安定した戦いになったので、サポさんで倒すなら、この構成が良さそうに感じました。ノラの持ち寄りだと、天地雷鳴士を入れずに、魔剣士が2人だったりするんですかね後で調べておきます。